ご視聴ありがとうございますちちもちもでーす今回はね富士子 F 富士尾ミュージアムに行ってきましたはいついてね、えー、早速ドラえもんが、えー、お出迎えですね、はい、これはねあの映画のあれのやつですね他にもねいろんなキャラクターが飾ってありました これからね、中に入っていきますけど、撮影ができないんでね、撮影ができる場所の絵をね、出します。はい。これ、ピースケね。あと、これは、どこでもドアですね。あの空が綺麗ですね。あと、ドラ焼きは、私が誕生日だったんでね、買いました。美味しかったです。美男忍びたは、おもしいですね。 キャラクターがね、キーボーなんですけど、いろんなところにね、隠れてますんで、見つけるとね、楽しいですね。はい、これでね、また来てね、ですね。ということで、今度は生田緑地の方に移動してきました。歩いてきましたよ。あと、これはね、青と白のバスは川崎の市営バスですね。昔からこの色です。はい、デゴ市をね、見に来ました。これはね、もう30年近く前からずっとここにあって、 もう遠足でここに来たりとかねしてましたねで幾田緑地を出るとですね今度はモノレールがねこの道路の真ん中を昔走ってたんですねで何かね不具合があったってことでな、えー、くなっちゃいましたけどあとこの駐輪場のね上に、えー、駅があったと思います私もねこのウルトラマンみたいな色のねモノレール乗った覚えがあります今はねこんな風になってますね ドラえもんのねオブジェが、えー、ありましたいい感じですね小田急線に乗ってちょっとね、えー、撮影をしてみたいと思います白い、ね、小田急線がねあの結構もう珍しくなってきたんであの白い小田急線を撮りました これはねもう複々線じゃないのか3線になってますねなんでね上り今下り側のホームにいるんですけど上り側のホームでね今発車しましたねでこのあとねロマンスカーが、えー、真ん中をね追い越していくわけですね真ん中をねロマンスカー走らせて外側をね、えー、在来線型の電車を走らせるっていうのがね小田急のやり方みたいですね あかっこいいです、ね、金色でね、金ンピロマンスカーって私は呼んでます。<笑>で、またね、反対側からも電車がやってきます。 この電車に乗ってえー、新百合ヶ丘駅にね。行ってみたいと思います。まあ、撮影しやすいんでね。新百合ヶ丘は<笑>はいはい、タイミングよくね、えー、ロマンスカー来ましたね。vse ってやつです。白いロマンスカーね。かっこいいですね。 皆さん気づいたでしょうかパンタグラフの向きが変だったと思いますもう一度よく見てみましょう パンタグラフのね向きがね変だったのわかりましたかはい<笑><笑>なんでなんでしょうねあまたね今度反対側から赤いロマンスカーね GSE が来ましたねパンタグラフがね一定の方向を向いてましたよね普通そ う, そうなんですけどね白いロマンスカーだけはなんかパンタグラフが変な方向を向いてます これは、ね、新型の小田急線ですね。 はい、小田急線です私はね、白と青が見慣れてるんですけどねシルバーに青はね、見慣れないですね。まあ、これもね、かっこいいんですけどね。 ちょうど反対側から白と青のねロ マ,、えー、ロマンスかじゃないや<笑>あの小田急線が来ました、はい。やっぱり小田急線って言ったらねこれですよね。はい、今回はねあの私の誕生日だったんでねドラえもんのミュージアムに行ってきました。であとは小田急線をね撮影して帰ってきましたということでね、えー、ご視聴ありがとうございました。